はいえっと、一と通りちょっと外に荷物出してちょっと掃除終わったんですけれどもこんな感じですねここは風呂だったみたいですね小右衛門風呂ですね昔のでここで洗ってたんでしょうねちょっとここは出してここの段ボールなんですけれども うん、とここを片付けちゃうと後ろがこういう風に開け広げになってるんでそうすると雨とか降った時に直にここに入ってきちゃうん で, でそれはちょっとろしくないかなと思って一旦ひとまずこのままにしておきますでえっ、ー、と適当な板を見つけてでここに打ち付けてちょっと塞いでいこうかなと思いますでここは 何に使うかっていうと、えっと、巻き置きとして使えるんじゃないかなと思って一時的なあんまり環境は良くないのかもしんないんですけどあの外に置きっぱなしにしてるよりはましかなと思うん で, で使い道もないんでここに木材ちょっと置いておこうかなと思いますでここ一応周りがほとんどコンクリーバリなんでまあシロアリとかの心配も比較的少ないかなと思うんで そんな感じで使っていければと思います。はい。